申します今年の曲は和の明かり日本の古き良き伝統や心そういったものを次の世代に守り伝えていこうそんな思いを込めて作った曲です結成15年目を飾るこの新曲どうぞよろしくお願いいたします ビラマイティの皆さんに大きな拍手をお願いいたしますありがとうございました